はですね、その題名のとおり曲名のとおり「水戸の黄門様をモ」をモチーフにして作られた一曲で曲の途中には皆様おなじみのフレーズも聞こえてきますのでどうかお楽しみにご覧くださいそれでは始めます「黄門ー 皆の衆 しバレ た, たくさんありがょうさあ じゃが殺しに行ましょう 俺に言うとしたらよくぞ、<音楽><音楽> d i e